はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、千葉にございます、パンチョさんにまたお邪魔しております。というのもですね、あの、以前、こちらのパンチョさんでチャレンジメニューを行っていて、挑戦したんですけど、僕とマックスさんが成功しまして、ちょっとそれに対してね、お店からあの、リベンジのチャレンジメニューということで、約 7.3kg のパスタのチャレンジメニューが新たにできたということで、挑戦してきました。内容がね、ちょっとかなり、やばいらしいんで、今回は、 本気で挑んででいいきたいと思いますでねあの前回チャレンジしたからこんなパンチョさんの10周年の記念 T シャツを頂 い, いたんでちょっとねこれを着て気合い入れて挑んでこようと思いますそれでは店内へはいということで。 こちらね、今メニューの方が完成いたしまして総重量ね 7.3kg の超巨大なチャレンジメニューでございますでねルールとしては、えー、制限時間が4時間ですし成功の場合、えー、料金が無 料, 無料で失敗の場合ですと、えー、7800円のお支払いとなっておりますでねちょっとあのー、お部屋の方が給水器であの以前やった時にずっと付きっきりでちょっとね忙しいのに申し訳なかったのでちょっと特別にね お部屋だけ持ち込ませていただきました。今回はね本気で挑んでいきますので、ちょっとねあの見苦しい部分あるかもしれませんがそのあたりはご了承ください。お願いします。はい。はいいただきます。はい。いただきます。よし。これ二年ぶりの新作っていうねこのポリモンパスタっな。これを。 ごめんあのー、今日チャレンジなんで進みますガッチリとまそうううんう<笑>うん What? 辛いの多分効くなるからそっち殺菌食べるわ わる。 辛いのはほぼ終了だ、ね、1 4分の1ぐらい使ってるから絶対後半スピードが落ちるから、ね、多分クリアしてもめちゃめちゃギリギリだと思います。 うーっとわーふふまだ成人ぐらいありますよねこれ いや、い人うわー、りま い, いですね、これ。<笑><笑>うん you <laughs> うーん。うーん。うわーはい、ということでね、今、チャレンジの方が終了いたしまして、多分1キロあるかないかぐらいまで残ってしまいました。チャレンジの方はもう終了しているので、無理して食べるんじゃなくて、これはしっかりと持ち帰って、美味しくいただきたいと思います。で、このチャレンジメニューの方ですね、あのまだ、詳しいその、終わりの期日が決まってないみたいなんで、 チャレンジする場合には、お店のインスタとかツイッターの方から宣伝をしておりますんで、そっちの方から DM とかの連絡か、お店の方に電話でも予約ができますんで、チャレンジを行う際はね、日、まあ、あ時の方、お店の方と相談して予約してから来てください。はい、次は、じゃあ僕の方がリベンジしに来る番で、ま, あ、<笑>またお願いします、まあまあ。ありがとうございます。